泥棒様でしょうか、はい、どうぞお集まりの泥棒の皆さん最近多くのお仲間が捕まっております泥ロ鉄山さん泥棒<笑>泣かないでこのステッカーの貼ってある家には要注意何て読むんだとにかくメモだ入られる前に入ってください総合警備保障の総計ホームセキュリティ気をつけないとな